皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月31日、ついに大晦日となりました。今年の年明けイベントも、この生命の宮で行うことができました。おみくじは、なんだかよくわからない結果でした。そんなこんなで、カウントダウンです。今年もたくさんの冒険者でにぎわっていました。これで9回目の年越しということになるのでしょうか。 そして年が変わり、初日の出となりました。今年も初日の出を見ることができました。来年も、またこうやって初日の出を見たいものです。2022年こそは、いい年になるようにしたいですね。